はスーパークショックでやりたいです今日ご紹介させていただく商品はミッシー・ヒュッンさんのトルレード中身ですこれもよく売れたんですけど今年1 5ボルトでまた新しくバージョンアップして発売されましたこちらも最大の特徴はつけた瞬間からいきなり涼しく入っていくこのトルレード初末のような風が入ってくるので、ま、つけた瞬間から涼しいですはい、もう今年まさに 価格の方が機械の機器の方が1万7840円ベストの方がこちらパーカー付きですね3990円で合わせて2万1830円で販売しておりますので皆さんよろしくお願いします。